さて、今回は分と反復のお話からです。前回は、まあ、プログラミング入門なので、一直線のコード、順番に計算をしていくコードだけを扱っていましたが、今回はいよいよ、まあ、制御構造と呼ばれる、枝分かれや繰り返しのあるものをで目標としては、基本的な制御構造、分、まあ、と反復を理解して、これらを使ったプログラムが書けるようになること。 それから、そういう基本的な制御構造を用いたアルゴリズムやプログラムについて考えられるようになることです。この後、まず、前回の演習問題の解説から抜粋して解説します。この先も毎回そのようにしますけれども、必ず自分で課題をやってみてから読むようにした方が、えー、まみ、あ、んなだと思いますので、そうしてください。 まず演習3、出力演算を試す。和の計算、これは一番簡単ですね。メソッドラの計算式を x 足す場合、x と y はパラメータでそれを足したものというふうにすれば動きます。一応、ここにも、えー、言いまくって作ったものがありますので、ね、これを動かしてみようと思います。で、えー、あと の, の3点を、これをてください。 その後すぐ、じゃあ、あ和とさと小と積もやってみましょうと。その場合、もちろん、このアドというメソッドと同じようにして、えー、全部で4つ作ってもいいんですけども、1つでかなる方法もいろいろありますので、それをやってみようと思います。まず、えー、メソッドの最後にリターンで値を1回だけ返す代わりに、put というメールを使うとですね、 計算機を書き出すことができます。ですから、これを実行すると、put で書き出しが多くて、最後何もリターンしていませんね。リターンしてないと、えー、最後に何もないという、NIL という値が返されます。実際にやってみましょう。指則0ですね、えー。こういうふうに、途中の結果が出力され、最後の値としては、このメソッドは NIL を返っています。 この方法だと1つの結果が書かるんじゃなくて、途中で4つ質をされますね。1つの結果にしたい場合はですね、1つは、Ruby の場合、文字列をダブルクォートで作るときに、その中にですね、シャープ、ぐにゃかっこ、ぐにゃかっこ、取って込んだ中に式を書くと、この式を計算して、その値をここに埋め込むということが行われます。これを使うと 1個の文字列が返されて、その中にこの四則の結果が埋め込まれているということが簡単に作ることができます、うん。四則1ですねで。このように1個の文字列の中に4つの結果が埋め込まれています。もう1つはです、ね、Ruby などの多くの言語では、値の並び。 配列という機能が配列というのは並びなので、この並びの中に、その4つ数値が入っている。レビューでは、配列は各格好の中に値をカンまで区切って並べると、それがその配列になりますので、でまあ、このように4つの縁を書いて、それをカンまで並べて、両側を各格好で囲むと、配列という形で値を変えることができます。配列というのは、まあ、その並んだ1つの値になるんですね。 の別に変わらないんじゃないかと思うかもしれませんが、配列にした場合は、この中からこれを取り出すとかいうことが簡単にできるので、それはそれで意味があります。3B は乗用演算を試す。で、乗用演算はですね、この演算子をに変えるだけですから、すぐできるんですけども、 まあ、8を5で割ったらマジですから、3。まあ、20だったら。でもじゃあ、上、え、四、ー、のマイナス8の5だったらどうなってますか ?2 ですか、えー。こういうふうにマイナスの時も試したでしょうか。ここでマイナスだとどうかなとか、そういうことはまあ気がつくとか、試せるとか、そういうことをぜひ心がけてください。 じゃあ、分母が大ナなことです。今、全部分子のこっち側がマイナスですけども、この5をマイナス5にいったらどうなるか。そういうのもやってみていただきたかったわけです。次は逆数だね。逆数は、インバース。1.0 は 0.5 で, です。 ここで、えー、この 1.0 を1にしてしまうと、1割2は整数の割り算で0と、そういうふうに思ったのと違うことが起きてしまうので意す必要があります。次は、べき乗ですね。8乗。x の8乗は、この星々という演算子を使うと、x の8乗をすぐ計算できます。しかし、この演算を使わないと、えー、x は8回 か, かけるから、全部こう変わる。 星で繋げていけば8回かけられますが、この7回の掛け算をもっとふらすことができます。それはどうすればいいかというと、x には X の辞乗にします。で、X2 を2回かけると全部辞乗なんですから、ね、これ4乗になりますね。で、もう1回その4乗同士をかけると8乗になる。そうすると、かけ算の回数が3回ですもんね。で、6乗とか7乗はこれらを組み合わせてくることもできます。 まあ、割り算を使うのはちょっと遅くなるので、えー、あんまり使わない方がいいかもしれません。次は円錐の対象ですね。円錐はですね、低分層かける高さ割る3ですから、えー、半径 R 高さよかったら、r 二乗かける 3.1416 かける H 割る3。 星々はべき上 R の乗ですね。これは R×R と書いてももちろん構いません。ただ、練習率が3 1を1 6というのは不正確だと思う人もいるかもしれません。しかし、コンピューター上の計算はすべて電卓と同じように近似値、有限の桁数ではなくですから、 まあ、えー、小数点以下4桁ぐらいでいいというふうにプログラムを作るのであれば、これはこれで構わない、えー、もしも正確な値、なるべく正確な値を使いたいのであれば、えー、まあ、す、はい。こう使うと、えー、この有限の精度の中で、まあ、この程度まで使うという値が出てきます。えー、まぁ、あ、点い、e、いというのもあります。 次は平方根ですけれども、まあ、2と3と5の平方根をマッテン HQRT で計算しました。この時にですね、えー、の誤差の部分まで全部見えるように20桁表示というのを前回使ったプリントフを使ってやってみました。そうすると、えー、20桁なんですけれども、 ここにあれもうちょっと文献から下ってきた長い桁数があるんですけども、人、人、人、身頃、2、3、7、3、0、9、5。この1、4、5、5はもう、これは、えー、0、4、8、8ですから、こって違いますね。ですから、このぐらいのところまでが精度ということになるわけです。